始まり、夏が待ち遠しくなるような元気いっぱい爽やかな演舞をぜひお楽しみください東京都調布市から参りましたいろはです今日は朝からとっても楽しくて楽しくて楽しい一日になっていますこの演舞は途中でタンバリンを使って手拍子をするところがありますのでぜひ皆さんご一緒に手拍子いただけたらと思います それではいろはのみんな用意はいいですか。それでは参ります。いろは夏の始まり。また今年も夏の始まりも してもいいですか「あおいゆめのちずひろげてゆこう」「このアスファルトおさはまにかえるなつのまほうだよ」 なく耳たたき起こされてゆこう昨日の続きは自分でしか描けない暗い話はの、no, ま、no, no. も「もっと君を愛してもいいね」 She did. イハの皆さん